今回、こちらのラッキーボーイエコサーフエースをご紹介していただくのは。旭化成アドバンスの宮武さんです。よろしくお願いします。お願いします。えー、早速なのですが、こちらのラッキーボーイエコサーフエースの特徴を教えてください。はい、こちらのラッキーボーイエコサーフエースは二つの特徴があります。一つは洗浄力に優れていること。そして、もう一つは植物由来の成分を。 使ったスクラブを配合していることです具体的にはどういったシチュエーションで使われるものなんですかはい、主に自動車、鉄鋼、印刷工場、ガソリンスタンド、電力、鉄道といった産業の作業現場で使用されているものです他にもバイク、自転車などの整備時の油汚れが発生するシチュエーションでも役立ちますうーん、そうなんですね ラッキーボーイエコサーフエースをおすすめできるポイントを教えてくださいはい、まずは優れた洗浄力です頑固な油汚れ、例えばエンジンオイル、グリース、切削油などをよく落としてくれますそしてそれを可能にしているのが植物由来原料を 100% 使用した成分解性スクラブです昨今環境問題となっているマイクロプラスチック不使用の 結晶セルロースを採用し指紋の間に入り込んだ汚れをかき出してくれますさらに天然保湿成分を配合していることもポイントです手肌への影響を考慮し砂糖大根から抽出した天然の保湿成分を配合していますうーん汚れもよく落ちて環境にも配慮されていてさらに手肌にも優しいって素晴らしいですねありがとうございます 実際に湯本さんにもその洗浄力を体験していただきたく今日はラッキーボーイエコサーフエースを持ちしましたまずはこちらの油性マジックで手に何か書いてみてくださいはい、わかりましたありがとうございますはい、引きますはい、いいですね、はい、こんな感じではい、オッケーです、バッチリです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 そろそろ良さそうですかね本当、うん、ですかはい OK ですではじゃあこちらの洗面、はい、水で洗い流してみてくださいは い, はいはい どうですか綺麗に。落ちてますね。いいですね。しっかり洗い流せましたね。洗浄成分とスクラブのダブル効果で指紋や爪の間に付着した汚れもすっきり落としてくれます。もっとわかりやすくその効果を知っていただくために、自転車のチェーンを触って手指に付着した油汚れを落としてみた動画があるのでご覧ください。 これあるあるですよね。そうですよね。空気入れる時とかに、ね<笑>はい、ちょっとふと当たっちゃって、うん、汚れとかついちゃったりすると思うんですけど。はい、ちょっと今回は、ちょっとちっちゃいエコサーフ、エース、ちょっと実際に洗い流して、いってみます。うん、はい。なかなか落ちないですもんね。だってそう、はい、全然、ね、お風呂とか入っても全然、落ちないんですけど、うん。こんな感じで、先ほどと同じように、水で、しっかり洗い流していきます。はい はい、こんな感じですごいありがとうございま す, す, ご, いす、はい、ご覧いただいたようにしっかり油汚れを洗い流してくれます旭化成グループで従来より取り扱っていた大物用の汚れ落とし製品のノウハウを生かして乳液状のスクラブハンドクリーナーを開発しました当時工業用の手洗いで主流となっていた研磨剤入り粉末石鹸からの切り替えを加速的に進め その後も時代に応じた改良を重ねながら長年にわたり皆様よりご好評をいただいている商品となっていますいやー、本当にこれは欲しくなっちゃいまますす、ねはい、ありがとうございます最後にこちらの商材の今後の展望を聞かせてくださいそうですね、近年は洗浄力、使用感、環境負荷低減などを PR することで、ラッキーボーイというブランドを確立し、製品の普及に努めてきました。 今後もより多くの皆様に製品を知っていただき高品質の製品を安心してお使いいただけるよう日々取り組んでいきたいと思います今回ご紹介したラッキーボーイエコサーフエースに関する詳細は製品のホームページで確認できるので皆さんチェックしてみてください宮武さん本日はありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひお願いします 以上 AKB48 湯本亜美の MC でお届けしました。またねー